はい、おはようございますラスカロでございます本日の動画はですね、えー、ただいま新橋におりましてクイックさんという、まあ、ハンバーグとねカレーのお店に向かっておりますこちらのお店はね、まあ、今までもいろんな大食いの方が、まあ、チャレンジメニュー等をね挑戦しに来て知ってる方もいらっしゃると思うんですが僕も先日ね2キロぐらいの ハンバーグのチャレンジがありましてそちらのね最速タイムを叩き出そうということでえ挑戦しに行ったんですけれども以前ねあの動画でもご報告させていただきましたデータがね吹っ飛ぶという、まあ、事件に巻き込まれましてそのねもうけ傷をしながら。 全力で挑んんだチャレンジメニューの動画がな、ね、なくっってしまったんですよそこで、えー、こちらの、ね、クイックさんの動画他の大食いの方はみんなねチャレンジメニューのみになっているので今回はね、まあ、チャレンジメニューではなく通常の、ねえー、レギュラーメニューをいくつか頂 い, いて、えー、お店の、ね、紹介をしていこうと思っておりますもうねお店の方も目の前に見えておりますので早速ね、えー、店内の方に入っていきたいと思います はい。ということで、ただいまね、店内の方に入っておりまして、今日いただくメニューはね、あの、オーナー様におすすめをお願いしてですね、お任せのコースをね、いただこうと思っております。で、まだね、僕もちょっと何かわからないんですけれども、ちらっとね、聞いたところ、普段販売しないような限定メニューなんかも、今回ね、特別にお出しいただけるということで、ほんとね、もうレギュラーメニューがマジでうまいんで、今日はね、めちゃめちゃ楽しみなんですけど、後ろにね、 えー、あの、やらかしてしまった幻の記録がございまして、<笑>こんな感じでですね、もうハンバーグタワーの挑戦者めちゃめちゃいらっしゃるんですよ。僕がね、一番最近、最後の写真を飾らせていただいておりまして、右側にね、最速記録、最短記録ということで、3分53秒という記録で挑戦させてクリアさせていただきましたが、 いや僕のね、不手際で、えー、幻のチャレンジとなってしまいました<笑>。ただ、まあ、以前ね、あの、クイックさん側の方でも、僕の挑戦動画撮影しておりまして、えー、YouTube チャンネルお店の方もあるんですけれども、そちらに、えー、今後、えー、アップ予定となっておりますので、ぜひね、気になった方はそちらもご覧ください。ということで、えー、ただいまね、もう料理は作っていただいておりますので、えー、料理がね、到着するまで、もう少々待ちたいと思います。ということで、えー、ただいまね、 1品目到着しておりますこちらがですね、フォアグラのハンバーグなんですよ。1品目からなんですけれども、えー、通常提供しておらず、まあ、限定メニューとかも隠れメニューらしいんですけれども、僕のね、ちょっと動画を見たよってお客様に限り、これね、販売できるってことなんで、もうぜひね、このメニュー気になった方は、食べてみてください。今日ね、ちょっと、何も食ってないんですよ、まだ。もうお腹ペコペコなんで、早速ね、すいませんが、いただきます。これね、皆さん見えますこれ。 フォ ア, アグラちゃんにこれね自家製の手ごねハンバーグ乗っかっておりますこれねほんと絶品でございますそのまんまねまだ皆さん見てないと思うのでハンバーグそのままいただきましょうこちらハンバーグでございますねはいいただきます ハンバーグがさ、脂もね、すっごいジューシーだし柔らかいのよ続いては、こちらフォアグラのせしっかりこれソース、絡めてと、うん、うん。あ、二回目でもとんでもなくうまい<笑> 本当ね、このメニューフォアグラと一緒に食べると一気にねこのハンバーグの脂感もう高級なね脂感が増されてほんとにねうまい国産のもう脂身がびっしり詰まったジューシーなね黒毛和牛みたいなもう国産のね和牛ハンバーグを食べてるかのようなね変化があってこれね皆さんに絶対食べてほしいんだよねむしろあの、動画を見た人限定なんでもう絶対食べてください絶対。<笑>で、今回ね、あの、いいろろ ご提供いただけるらしいので気を使っていただいてご飯はね少なめになっておりますまあ通常はねもうちょっとあるのでご安心くださいうまっうんうんうん、うん、ということでねただいま一品目のフォアグラのハンバーグえろりで完食でございました<笑> ごちそうさまでした<音声>ということでねえ、だい2品目到着いたしましてこちらね、まあ、お店の看板メニューの一つみたいなんですけれども2種のチーズハンバーグカレーということでもう鉄板でね熱々で提供されるんですけどこれもね前回ほんと美味しかったもうねこれも2回目でございます<笑>もうね美味しいの分かっておりますので待ちきれません早速ねいただきますこれですねよいしょああいいよっ あーもう 100% うまいっすねこれ<笑>そしたらねいただきます<笑>ねこれね下にこの卵も半熟トロトロね卵が詰まってるんですけどこれですよこれよいしょうわー またね鉄板なんで下のお米が若干ねお焦げができたりしててこのね香ばしさがさらにうまいんですよ、まあ、カレーはね基本的にまあ中辛ぐらいかな本当に食べやすくて、ね、どんどんね癖になるカレーですね 結構ね、食べやすいしほんとこのカレー美味しくて大食いのみんながねこのカレーのデカ盛りやる気持ちがほんとにわかる絶対次やる次絶対やります<笑>、うん、あうまよくを言えばあのタイリア鍋とかででっかく食いたいですねこの鉄板の<笑>いやそれぐらい美味しいですね ということでで、えー、品目でございますねこちら見て可愛 い, いよねこちらのメニューがねダブルのリッチバーガーということでこのねチチーズの上にケチャッップで可愛くクイックイと書いてあります<笑>以前ねマックスさんが確かあのバーガーを使ったチャレンジ、えー、クイックさんで動画を撮影しておりまして、まあ、マックスさんはねまああいう性格なんでわーって食べたんですけどあのバーガーを見て絶対 絶対に食べたいと思ってあの今日はね、あのちょっとお任せの中でもこれはね、ちょっとわがままでお願いさせていただきましたでもずっとね、楽しみにしてたものなんですぐいただきますこれちょっとね、あの包み紙もいただいてるんですけど豪快にあの素手でちょっとガブっと行きたいですそのままち ょ, ちょっと見えるかな、この厚み顔でかいですよ、顔でかいですけどあのねは、顔の半分ぐらいはあるよ、高さ うまいうん、今日わがまま言ってよかった、本当にい<笑>おいしい、これ、ジューシーさとか柔らかさはもちろんなんですけど、このね、チェダーの感じとか、このケチャップっていうシンプルな構成、これがね、うまいうん。 食えちゃうな、これ<笑>またこのさ厚切りカットのポテトいいよねバーガーに。うん 続いてのメニューですね、えー、目の前に見えておりますスープカレーでございますでこちらのメニューはねあの以前は販売した時期があったらしいんですけども現在はあの作っておらずですね、えー、もう本当に幻の一品ということでめちゃめちゃ本格的<笑>早速いっちゃっていいでしょうかうわ絶対うまいじゃん<笑> カレーは添えられてるぐらいの感じでだしのうまみがグッとうわうまいこれこれしとうかなでかくないうん、ああこんちゃんのねご飯つけていきますね このだしがさ染み出たスープとご飯がまずいうまくないんだようんほん<笑><笑><笑>当こういうの食べるとあの、改めて野菜ってうまいなーって思いますねー<笑>うん じゃがいももまるまる1個よ、うん、ただそろそろこのご飯もね具材と一緒にいただかせていただきますう ん, うん具材と合わせるとこのスープだけの時よりもねさらにうまみがね倍増していやこれはうまいな うんうん、ということでね、ただいま4品目のスープカレー完食させていただきました。はい、ごちそうさまでした。で、一応ね、ここで、えおすすめの、まあ、一通り、まあ、看板メニューだとか、今まであったものや限定メニューと紹介させていただいて、一通りね、ここでおすすめのコーナー終了らしいんですけど、まだね、全然お腹に空きがあって、本当にね、ちょっとうまいものばっかりなので、再度ね、最後、一品、 えお任せでね料理を頼んでこようかなと思います。ラストラスト。スト<笑>全部のせかで。ということでね、えー、最後のおすすめメニューがですねとんでもなくデカ盛りでございました。<笑> というのもこちらのねクイックさんではカレーのトッピングいろいろあるらしくて今回はねもう全トッピングをしていただいたみたいでございますそしたら、ね、もうひとまずこれ食べ進めていきましょういただきますまたカレーもねこのチーズカレーの感じでございまして<笑> こちらチキンカツかな多分米粉パン粉は米粉なんすかパン粉っていうかこれどこかあのおせんべいっぽいこの香ばしい感じと、うん、うわこれうまい<笑>うまい もともとね結構カレーとかハンバーグもがっつりとねした感じなのでこんだけね揚げ物とかお肉フルトッピングするとなんかテンション上がっちゃいますね<笑>うわこの米粉のチキンカツめちゃめちゃ好きなんだけど<笑> うぜっくうんこれがから揚げかなうんうま これぐららいだったら楽勝ですねでもここのラインがちゃんと最後まで美味しいで食べれるラインだと思いますね<笑>ちょっとこれトッピングラストね僕もう揚げ物界ではもうダントツで好きなんですけどクリームコロッケちゃんですね。 うんいやうまかった。ご<笑>うまでしたいただきます